皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月1日。今日は、DQ10TV で、バージョン 6.1 の話がありましたが、情報型で消化しきれないので、今日はその話はしません。ところで、このベルト、めちゃくちゃ良くないですかいという話は置いといて、ウルベア地下帝国に来ています。こちらをご覧ください。 壁をくり抜いいた形でお店が作られています。この大きさと形を覚えておいてください。そしてこちらに移動しますと全く同じ形と大きさの穴があります。とても意味深じゃないですかおそらくですがここにお店を作る予定だったか作ったけど削除したかじゃないでしょうか。この町にない施設ということで武器屋と防具屋をここに入れる予定だったんじゃないかという妄想です。というわけで本日の動画は以上で終了です。